高橋の願いは、一度でいいからか枕を作ってみたい。一度でいいからやってみたい男のロマンという企画で、雪山へやってきた騎士、平野、高橋の三人。今回は高橋の、一度でいいからか枕を作ってみたいという願いを叶える。ただ企画内容を聞いた騎士と平野は表情を曇らせる。スキー場でウィンタースポーツが楽しめると思っていたこともあり、平野は高橋の願いなのに、なんで俺と騎士くん来たの 不満を漏らす高橋は、一人でもいいけど、みんなで作った方が楽しいじゃんと呼びかけるが、ウィンタースポーツを楽しむ人たちを目の前にして不満が止まらない騎士と平夜。城みたいなやつ作りたいなと希望を語る高橋が、作り方は、知らないと言うと、騎士は、ダメ天てんなと言い放つ。その言葉に高橋が雪を投げつけると、対する騎士は、今日やばいっすね。多分どっかで、高橋のことを。 眠らすんで、笑いと脅す。平野、初鎌倉枕に感動を、を信じられないくらいテンションが上がってる。三人はプロの指導のもと、イグルーと呼ばれるブロックを積んで作るタイプのか、枕作りをスタート。まずは圧雪された雪をブロック状に切り出していく。かなりの重労働で、騎士は一つ目から、マジできついと訴えるが、それが500個ほど必要になるという。さらに円形に積むためのブロックの加工も必要で、 ブロックを切り出すぎし、平野ペアと、鎌倉を整形していく高橋に分かれて作業を進める。そして作業開始から7時間で鎌倉がようやく完成。重労働が続き、疲労困憊い気味の3人だったが、鎌倉の中に入るとテンションが上がる。平野は、初鎌倉、すげえと興奮し、高橋も、ぶち上がりますよと笑顔。朝、あんま乗り気じゃなかったけど、信じられないくらいテンションが上がってるという平野に。 岸も、感動したと感想を伝える。長瀬角も感心。想像以上のクオリティ。その後、3人は鎌倉の中でチーズフォンデュと鍋も堪能。高橋は、面白かったねと振り返り、岸も、途中、ちょっと腐りかけてたんですけど、形になったものを見ると、どうしても隠しきれない感情が出てきちゃいますよねとコメント。高橋から、心の中にロマンジ、天数よと言われると、持ってましたねと認める。 ただ平野は、次、呼ばれるのちょっと怖い。ロケ時間が、押すからとこの企画を牽制した。スタジオで VTR を見ていた神宮寺雄太は、見たことがないものって面白いと感想を述べ、長瀬角も、想像以上のクオリティと感心する。劇団一人は、次は棒で土を掘ってプールを作ることを提案。高橋は、ロマンありますよねと前向きな発言をするが、騎士は、やると、断言しない方がいいぞ。 ここで、マジで始まるからと警戒。やりたいって嘘でも言えませんと名言を避けた。次回の、キング、プリンスル。は3月18日、土曜日、昼1時30分より放送予定。高橋海斗の講話は正しくは、はしのだか。平野紫陽さんプロフィール、1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。